ブラッドロッジ来ましたキラーはナースねブラッドロッジでナースはヤバそうねわざわざ近くまで運んでくるスターじゃなくてよかった 二人で同じ場所はまずいわモレルの痕跡に気づいたわねトンネルされないように誰かを追い出してから救助したいわそろそろね 次に発電機回しましょうじゃあ治療するわナス来ないわね民救所行ってくる メグカミンがこれで倒れたらリーチね。急がなきゃ。ごめんなさい。だい手った。こっちに来る。 発電機の方に行ったわ。発電機を回そうとしてくれてたのねさすがにつけきれない。 電気蹴りに戻った釣り数が結構いってるから早く回しきらなきゃモレル頑張っていける こっち側で固めようとしてた一応ここにも発電機に、目印付けときましょ。 いいタイミングで救助してくれたわ。この光の柱に気づいて、誰か来てくれるかしら。巡ってくれたのね。リーチ二人だけどあと一台になるわ。 飛んでくる3人見えてるのねうーん逃げてくるのは厳しいかしら今はみんな追われてそうね みんならあと1回猶予があるわ。これはラッキー。私がバレてメグが救助に行ける。 ナイスよめぐ。ンは反対側かしら。行けるわよ。